どこか分かんない、どこ間違ったか分かんない。 なんか違うんんですか違うんうオッケー で, す<音楽>オッケーですじゃあこれ、ね、で。<音楽><音楽>